「あーてんおううめってしみんてしまわに」「みえないはまず髪だとかぶってからないからさ」「あーておうめってしみどんってしまに」「みえないはまず髪だとかぶってからないからさ」 めでてしみとんでしまうまに見えないはまず紙だとかとしてからくないからさ